どもいいです<笑>消しますから、変なこと言ったら<笑>ほら、こっちもやっぱり起ってるんだなんで追い出さないの嫌<笑>だったら<笑>どうしてこんな中でやるのそれを<笑>どっちが開けたんだあのマーミド誰<笑>も起ってる<笑> し逆らってるよ。 本当だーとんととだがっってるんな<笑><笑>ちょい っ, <笑><笑>ってもいいかなっていう。ん ミッまあ逃げるタイミングどっちに逃げる<笑>お邪魔しましたやっぱり人んちだな、とりあえずっていうのは知ってるんだ ね,、うんね you <laughs>